やばいちょっと待って声入るんかな皆さんこんにちは日本語の森のゆかです今日は私の大好きなラーメンを食べる動画を撮りたいと思います日本で本当に有名ですごく美味しい私も大好きなラーメン屋さんがあるので<笑>ちょっと行<笑>きますね 風邪や<笑>今日は一蘭というラーメン屋さんに来ました。日本にいる人だったらこの看板を見たことがあるかもしれないですね。私が一蘭の楽しみ方を皆さんに教えたいと思います。行きましょう。まずは機械でチケットを買いましょう。いろいろボタンがありますが悩む必要はありません。 買うのはラーメンですね。いろんな味のラーメンがあるお店が多いんですが一覧には一つしかありません。それも私が一覧を好きな理由の一つです。ネギとか卵が好きな人なら入れることもできます。替え玉は絶対に必要。替え玉って何かわかりますか後で出てくるので楽しみにしていてください。 あとはビールもいっちゃいましょう。この後仕事もいっぱいだけど、まあ大丈夫。チケットを買ったら席に座りましょう。空きと書いてあるところに座ることができます。今日は十一番に座りますね。席に着いたらすぐ店員さんが話しかけてくれます。はい、ご来店ありがとうございます。 くださいはい、一覧ではラーメンの味を細かく選ぶことができます。まずは味の濃さです。薄味は味が弱い。濃い味は味が強いです。基本は普通くらいですね。ほってり度というのは簡単に言うと背脂の量です。 食べた時に口の中がぬるーってする感じが強いか弱いかという意味です。わ<笑>かるかなわからない人は黙って超こってりにしてください。絶対美味しいです。次はニンニクの量を選びます。ひとかけ分はこれ一つです。デートの予定がない人はひとかけを選んでください。私はもちろんひとかけです。 <笑>ネギは白いネギか緑色のネギかを選びます緑なんですけど青ネギと言いますねこれはどっちも美味しいと思いますチャーシューは豚肉です食べることができない人はなしにしてくださいでも入れないとちょっともったいないかな赤い秘伝のタレは一蘭の特別なタレですちょっと辛いです 私は2倍にしたけど10倍まで選べるみたいですね面の硬さは右に行くほど柔らかいです私はもちろん超硬め一番硬いものを選びましたこの紙の後ろは中国語と韓国になってますね書き終わったので店員さんを呼びま す,、はい、失礼いたしますお預かりいたしますお預かりいたします それでは少々お待ちくださいませ、ここにいろいろありますね。周囲の音、声が気になるは、周りがうるさい時に使うみたいです。一時的に席を離れますは、トイレに行く時に使うかな。お子様用の食器が欲しいとか、注文方法がわからないという時も、これを出すだけで店員さんが解決してくれるみたいです。 離さなくても何でもしてくれるみたいですね。お水はここで入れることができます。お箸やおしぼりもここにありますね。この机いいな。何でもある。ええお待たせいたしました。どうぞ。どうぞ。ラーメンが来ました。美しいですね。 いただきまーすまずこちらをいただきます、はあうますぎー皆さんラーメンはお肉から食べてはいけません麺も食べてはいけません一番最初はスープからいただきましょうこれはルールです多分<笑> 日本ではラーメンはこうやってズルズルと音を立てて食べますちょっと汚いと感じる人もいるかもしれないんですが日本なら普通ですそして麺は途中で切らないで全部食べるのがとってもいい食べ方です髪の毛がが長い人はこれが必要です髪の毛のせいでラーメンの味に集中できないのは失礼です 本気モードです一覧のこの席他のお店と全然違うなって思いましたよねこれは味集中カウンターといってお客さんが味に集中してラーメンを食べられるようにいろんな工夫がありますまず横に板があって隣の人の顔が見えないようになっています店員さんもギリギリ顔が見えないようになっていますね お水も自分の席で入れることができるし注文も声を出さないで全部できちゃいます最高じゃないですかラーメンは味噌や塩、醤油いろんな味がありますが私はこの豚骨が一番好きです豚骨スープに細くて硬い麺が最高ですね麺を食べたらかえ玉をしましょう 替え玉は麺だけ注文することですスープはもちろんお肉もちょっと残しておくのがポイントですこれをここに置くだけで注文できます ちなみにこの音楽は昔屋台でラーメンを売っていた時にラーメン売ってるよというのを知らせるためによく使われていた音楽です日本人ならこれを聴いたらあーラーメンだなーって思いますスープを全部飲んだらこの文字が出てきますこの一滴が最高の喜びです 私もそう思います。午後も仕事があるのでそろそろ帰りましょう帰る前にお店にメッセージを書きました「いつもおいしいラーメンをありがとうございます」「撮影にも快くご協力いただき感謝しております」「また来ます」 ちなみに今日は撮影協力をいただいて撮影をしています。みんな勝手にお店で動画を撮ってはいけませんよ。ごちそうさまでした。みんなも食べてみてね。あと服が汚れるから白い服は着ない方がいいです。じゃあね。みなさんが日本に来てやってみたいことは何ですかぜひコメントで教えてください。 先生この医チ中で合格する本が3つありますああ<笑>いくつ三ついくつ三つつ